では、キルによるプロセスの操作のお話をします。プロセスは、生成された後は、仕事が終わると自分で終了しますし、今、まあ、Emac であれば、終わるというコマンドを実行すれば終わりますし、ブラウザみたいなものだったらば、その終了メニューなどで終われば終わります。しかし、時にはですね、プロセスがおかしくなって、外部から操作する必要が生じることもあります。さっき、なんか Emac のプロセスが残ってまして止まましたけど、ああいう場合ですね。 そういうときは、キルというコマンドを使って、プロセスに様々な信号を送ります。えー、ナス -stop PID とか、えー、コントってやる。この PID というのはさっきからやっている、この PS で調べた、この PID ですね。で、ストップはですね、プロセスの実行を一時凍結する。コントは、凍結したプロセスの実行を再開する。それから、 タームというのはプロセスに終わってほしいと信号を送る。で、マイナスキルというのは強制終了です。で、以前、コマンドを実行中にコントロール C を押すと、そのコマンドが止まられますよというのをやったと思うんですけども、それはですね、コントロール C を押すと、自動的にマイナスタームと同じシグナルが送られます。また、コントロール Z を押すと、マイナスストップと対応するようなた、まあ、シグナルが送られます。 この信号のこと、シグナル、信号のことを、まあ、えー、お互いにプロセスを管理するために使うものだと。えー、まあ、シグナルというふうに呼んでるんですね。はい。そこで、演習1なんですけども、えー、A は、X クロックという時計を表示するコマンドをやってます。クロック、マイナスアップデート1というのは、えー、秒針 で、秒針アンドをつけましょう。アンドをつけると窓が同時に開くこのように時計が動いています。で、その PID を調べなさい。PID を調べるのは PA で調べますね。じゃあ、例えば、キルを使ってプロセスをそうた例えば。 ストップっていうとこれが止まるはずですし、コントっていうとこれが再開するはずですね。で、じゃあ、例えば、しばらく止めてから再開すると、この針は止めた間遅れてるはずですが、遅れたままでしょうか、どうでしょうか。まあ、そういうことを試してください。じゃあ、同じように E マックスも、ね、B は E マックス。 で、Emacs のプロセスも、同じように、えー、こう PS で調べることができますね。で、でこの番号で、ストップした場合、Emacs の動作はどうなるでしょうコマンドは入れられるでしょうかえ、コントした場合どうなるでしょうかそういうのも試してみてください。え、それはまりましょうかね。止まで、C はですね、 プロセスの親子関係について、えー、もうちょっと調べてください。で、例えばプログラムを起動すると、そのプロセスの、まあ、親は起動したシェルになりますね。で、そのプログラムを動かしたまま、そのシェル端末が終わるとどうなりますかで、動かしたままにするプログラムとしては、まあ、スリープとかを使ってみてください。例えば。そうすると、えー PS で見ると、スリープが動いてますよね。じゃあ、えー、この状態で、このセルを EXIT で終わると、今は終わりませんけれども、えー、この TC セルがなくなりますから、例えば、ー、PS です、えー。このスリープの親は、今の TC セル、えー、61479ですけれども、この61479がなくなっちゃったときはどうなるだろう なくなった後交わさってるためには、もう一個ターミナルの窓を開いて、えー、それで開めながらこっちを割ればいいんですけども。まあ、ぜひやってみてください。